you、mm -hmm. はい、こんにちは、実況の白麗レ夢ムの体を使わせてもらっている積分です。同じくマリサだぜ。ちなみにマリサさん、あ、なんだブルータスのミニガン、強いですよね。あ、そうだな。欲しいですか欲しくないぜ。中の人、エイムすっごく悪いからな。ずふっ心が痛い。台本作ったのお前だろ。あれか、M ムなのか。この会話だけで尺の層だよね。欲しいよね。じゃあどうやって手に入れたらいいと思うグラトーンに侵入して、ボスを倒す。じゃない、チチッチッチッチッチ。違うんだな、それが。あ、すいませんってね。ミニガンを持っているプレイヤーから強奪する。 だねだねじゃねえよかなり難易度高いじゃないかそれでも唯一確実に倒せる方法があるのだよ空中を真やからを撃つのさつまみ味わからんとりあえず実践してみよっかその前にボートに乗ろうとしているプレイヤーを攻撃するよ私のエイムが輝く場面だね逃がしてしまいましたああやってしまったなシールド割れたのでありせっかくなので追います待てやれらああ 操縦下手かへへへ。マリサには言われたくないよなキルできたな。最近 AR とかの腰打ち練習してるんですよ。腰打ち照準構えてたよなうわこらマリサ。余計なことだけ覚えてるんだよ。タックそんなマリサに重要な私の癖を教えて死んでよう。お、なんだなんだ。私は手汗をかくと編集ボタンを押す。そんなことか。確 前にも同じようなこと言ってたよなって直せよやだいずら NE 方向から銃声が鳴ってましたね行ってみましょいういいわダメだ相手ミニガン持ってるしアサルトライフルでどうやって戦えばいいんだ諦めるな積軍マリサ勝ったぞちょろふロふク ふ, っふ前回の動画を見させてもらったそんな褒め言葉で我が輩が動くとでもああ川にプレイヤーが一人それはそれは大きなものストーム内にいるお前が不利なんじゃないかへいや忘れてくれただちょっと忠告したかっただけだ何それめっちゃ怖い 結果的に書きました。うっわセコ、セコセコ中のセコ、とうとう新たな言語を生み出したか。は、今の流れ完全に私の優勢だったでしょ知らんわ。 やばい手汗いっぱい緊張する時々お前が4回連続で言葉を発するなんて私は赤ちゃんか何かなのかだがそうだなこの先の状況を一つの言葉でまとめるとするとカオス幸中の幸いストームには恵まれていましたでも責められた瞬間終わりですここら辺も対処できるようになりたいなうるせえすまん席を外すわ少し寄ってきたマリサーうわ、あちこちで戦ってるおかしいな目が曇ってきたいやそろそろこの動画終わるねですね 三、ね、密状態かなということでいかがだったでしょうかディビジョ ン, セブン次のシーズンではどこまで登れるかなおめでとう視聴者さんの応援コメントのおかげだぜうんまあ、うんそうねありがとうぜ次回もよろしくお願いするぜバイ